お花紙で大きな水仙を作りましょう。大きいので作りやすく、広い壁面を飾るのに便利です。黄色2枚、オレンジ1枚のお花紙を重ねて、6等分の蛇腹折りにします。オレンジ色が外側に見えるように折りましょう。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 オレンジ色のお花紙だけを、根元ままで引き出します。根元をしっかり押さえオレンジ色のお花紙をひとまとめにしたら先の部分を2センチほどまっすぐに切り落とします。 花びらと花びらの間を破って。一つ飛ばしに上下になるようにします。手前に三枚。後ろに三枚になるよう。形を整えましょう。茎と葉は緑色の画用紙を。幅二センチ。 長さ三十六センチに切ったものを使います。八つ切り画用紙の長い辺が約三十六センチです。歯にする二枚は真ん中に折り筋をつけ。先を丸く切ります。後の一枚は茎になるので折り筋はつけません。 茎の先に花を貼り、葉を少しねじって茎の根元に貼ります。この時、葉の先が花びらに少しかかるように斜めにします。葉と花びらが重なるところを、スティック糊で軽く貼ります。